打つ手はあると思いますよどうも、政治いろいろの学部です。日韓首脳会談が開催されましたが、結果は皆さんご存知の通り、各々の立場を表明しただけで何の進展もありませんでした。まあ、分かっていたことではありましたが、韓国にとっては首脳会談開催は、 日本との関係修復の糸口になると思っているみたいですから、会談開催はさぞ喜んだことでしょう。しかし、さっきにも述べた通り、首脳会談を開催したものの、何の進展もなかったわけですから、落胆もさぞ大きかったのではないかと思われます。さて、今回の首脳会談の結果について、ザクザクが 韓国経済絶望という見出しで記事を掲載していましたのでご紹介したいと思います。それでは引用します。岸田文雄首相は15日、韓国のムンジェイン大統領と初の電話首脳会談を行った。アメリカなど主要国首脳との会談より後回しでようやく実現したが、中身も解決済みの歴史問題を蒸し返すムン氏を、 岸田首相がが突きき返す結果にに終わりり韓国の置かれたた立場が浮き彫りになった中国の不動産危機やアメリカの量的緩和縮小を背景に通貨や株など韓国売りも懸念される韓国は日本との関係を修復したいところだがパイプ役の重鎮議員も表舞台を去るとあって望み薄だ15日の電話首脳会談で岸田首相は 文氏に、いわゆる徴用工判決や慰安婦に関する日韓合意違反などを国際法違反だとし、韓国側に対応を求めた。すでに日韓間で解決済みの問題で、ボールは韓国側にあるが、文氏は両国間の外交的な解決を模索するのが望ましいと主張した。岸田政権が発足した4日に文氏は書簡を送り、両国が 民主主義と市場経済という基本の価値を共有すると強調した。日頃の反日を忘れ、経済面での協力を求めるような内容だった。岸田首相はアメリカやオーストラリア、インド、中国、ロシアなどとの電話首脳会談を優先させ、韓国メディアは韓国飛ばしと苛立ちを隠さなかった。愛知修徳大ビジネス学部の真田幸光教授は、 韓国には日本とのスワップ協定再開をはじめ経済的な協力をしたいという下心が伺えるが、日本にとって韓国と経済協力をするメリットはないに等しい。岸田政権は大人の対応をすればよいだけ、丁寧な無視が現状では最善の外交姿勢だろうと指摘する。韓国の頼みの綱はパイプとなる議員だが、日韓議員連盟の重鎮、 河村拓夫元官房長官は次の衆院選に出馬せず政界を引退する。東京五輪での文氏訪問に意欲を見せ、韓日議員連盟の幹部と会談していた二階俊博前幹事長も党四役から離れた。ジャーナリストの室谷勝美氏は、もともと安倍晋三、菅義偉両政権が韓国に厳しい立場だったため、 パイプはそれほど機能していなかったが河村氏が引退し二階氏が幹事長から離れたことで韓国はより厳しい状況に陥ったと指摘する韓国経済は緊迫している12日の外為市場でウォンが1時1ドル戦略問題を突破する場面があった戦略問題は韓国経済の危険水域とされる 韓国総合株価指数も3000を割り込む場面があった。韓国銀行のイ・ジュヨル総裁は、ウォン安について、必要なら市場の安定を図る計画だと追加利上げも示唆するが簡単ではない。前室の真田氏は、家計債務が膨れ、借り入れをしてまで投機している国民が多く、金利が上がれば逆債になる可能性もある。 韓銀は、ウォン安を回避し、米ドル建て債務の返済不能、デフォルトを防ぐには、利上げ。金利上昇による国内金融市場の混乱を回避するには、金利水域というジレンマを抱え、為替と国内金融市場のどちらを守るのか選択を迫られている。自国だけでは為替を防御できないため、韓銀は為替を守る方が最重要と考えているはずだ、と見る。 中国への依存度が高い韓国経済は中国不動産大手中国高大集団による過剰債務問題や中国国内で発生している原則不足問題の打撃を受けやすい。ドル建て債務も多いため近く開始されるアメリカ連邦準備制度理事会 FRB による量的緩和縮小テーパリングの影響も避けられない。すでに韓国市場に対する懸念は 外国人投資家の間で高まっているとみられ、13日の朝鮮日報はサムスン電子の売りをはじめ、外国人投資家の売り構成が過去最高だった2008年よりも強まっていると伝えた。真田氏は、1ドル1 2 0 0ウォンの水準は危険水域と言われるが、現状はじわじわと温安になっているため、換金がまだ対応できる範囲内だろう。ただ、米中が それぞれ抱える問題が今後顕在化してくれば、市場が自由化されているタイバーツに連鎖する形で、タイバーツと共に一気にウォンが売られることも想定されるとの見通しを示す。人気が残り少ない文政権に打つ手はあるのかとのことで、今の状況では文政権に打つ手はないですね。韓国政府はもう忘れてしまっているかもしれませんが、 日韓サップ協定の会合が凍結された理由は日韓慰安婦合意方にしたからなんですよね。日韓慰安婦合意で韓国政府は、韓国政府は日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し、交換の安寧、威厳の維持の観点から懸念していることを認知し、韓国政府としても可能な対応方向について、 関連団体ととの協議をを行ううなどを通じてて適切に解決されるるよう努力すす発言していますが韓国政府は何の努力もしていないんでしょう。2016年に釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置され、ソウルの日本大使館前に設置されている慰安婦像もそのまま。日本政府は約束が違うじゃないかと、中間日本大使を一時帰国させ、 日韓スワップ協定の協議再開の中断を行いました。韓国政府は約束よりも感情が優先される国ですので合意さえできればあとはけんちゃなよって感じだったのかもしれませんが、信頼関係を構築するには約束、合意、条約は必ず守る必要があります。まあ仮に100歩譲って日本総領事館前や日本大使館前の慰安婦像を撤去したとしても、 日韓慰安婦合意後に慰安婦像は海外に多数設置されていますしあの自称元慰安婦のイ・ヨンスが国際社会の場で慰安婦問題について言及していますし韓国国会議員はサンフランシスコの韓国総領事になぜ慰安婦の式典に参加しないのかと問い詰めるなど日韓慰安婦合意を守ろうという意思は皆無ですこれら以外にも下記完成レーダー照射問題や 輸出管理適正化措置に対する韓国の wto 提訴自称をもと徴用工判決の日本企業の資産現金化など日本との関係改善を図るどころか韓国側は悪化させることばかりしていますよね麻生太郎前財務大臣は2017年中月に金だけの話じゃなく信頼関係で成り立っている信頼関係がなくなり難しくなっている 慰安婦問題、日韓合意という約束が守られないのなら、貸した金も返ってこない。スワップなんか守られないかもしれないという話になる。と、合意を履行しない国家との交渉は話にならないと述べています。なので、もし韓国政府が日本との関係改善をしたいのであれば、いわゆる元徴用工問題、元慰安婦問題を日本が求めている形で解決させ、 輸出管理適正化措置に対する wt o 提訴を取り下げまっとな運用管理を遂行し夏季管制レーダー照射問題について自分たちの過ちを認めた上で謝罪し竹島は日本の領土であることを認め撤退し天皇陛下に対する侮辱発言を謝罪すればまあ100年後ぐらいには交渉のテーブルを用意してもいいかなと思いますまあそんなことをすると 韓国という国そのものがなくなってしまいそうな気もしなくはないのですが韓国はいい加減日本にそして世界に対して行っている行為を客観的に見つめ直し改善していく必要があると思いますまあ無理でしょうけどねということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたチャンネル評価コメントよろしくお願いいたします